今回紹介するのはこれ。音声合成技術アドビのボコなどが今開発している技術で人の音声サンプルがあればそこから文字を入力するだけでその人が喋ったかのような音声が 作れちゃうんだつまり声優さんの素材さえ用意すればその声優さんの音声データが作れちまうんだ僕はこの技術をだいぶ前から期待していたんだけどまだ。 製品化していないみたいだね声優さんの仕事はなくなってしまうかもしれないけどそれ以上に世の中に大きな恩恵を与えると思うので「がんばれがんばれがんばれがんばれがんばれ」 これは助かるよ。久しぶりにこのシリーズの動画に声だけど大変だよ。近所にヤバい奴いると思われてるよ。そうじゃなくても普段から規制発したり変な動画流したりしてるからすでに思われてるよ。ちなみに製品化したらメガホンザメはどう使うのか教えてよ。天皇の声でチョコボーイ山口をやるよ。